ごめんなさい。 s e p At least tell me now what Bondori is. Bondori! Yeah, whatever. Come, we'll let you know from the expert herself. Sensei, Konnichiwa. Konnichiwa. Bondori について知りたいことがあるので Sansi, Krasai. Sansi, Krasai. Sansi, Krasai. s a n n s i k r i s a s i k r a s a s i k r a s n s a n i Krasai. n s i Krasai. s s i k r ボウ棒踊りというのは何ですか棒、はい、踊りというのは、お盆にする踊りのことです。お盆というのは何ですかお盆というのは8月の15日ぐらいのことで、その時になるとご先祖様が帰ってくると言われています。その時にご先祖様を供養するために踊る踊りのことです。ボウ棒踊りはいつ、どこで行われますか棒踊りは夏に広い公園やお寺などで行われ 面白いですね。はい、あのコロボの踊りで女性も男性も踊りますか？はい、誰でも踊ることができます。あと何を聞いて踊りますか？浴衣を着て踊る人が多いと思います。そうですね。はい、あの着物を着ませんか？着物より浴衣の方が多いと思います。そうですか。はい。 はい、ボー盆踊りについて教えていただいて本当にありがとうございます。で、ね、でははももうううう時間ななのししししていしいいききまままょょみんん待っているからさします 腕引きます一度聞いてください。見てください。さい<笑>はい、これがあったら次は、えー、右手を頭おでこ。<笑>左手はこう。で下がります。左足で下がります。 にそのあとは今度は前に行きますはい今度は右足から右左ですがその時手は丸を作ります丸もう一度丸はい右手前左手前はい右左ちょちょんちょん Fun doing Bono Dori for Bunkasai I hope you guys enjoyed as well Let's ask the audience